はい、こういう早いテンポの曲ですね。こういう早いテンポの曲の時にこのシンコペーションっていうのが連続で出てくると、ものすごくみんな混乱して今どこにいるのかわかんなくなりがちですね。これめちゃくちゃ大変です。で、ぶっちゃけシンコペーションは全部しなくても平気です。 もうドッタンドトタンでずっと行き切ってれば全然平気なのでそのまま行き切っちゃいましょうだけど合わせれるんだったら実はそんなにバリエーションはなくてシンコペーションする時はスネアとクラッシュこの形は絶対いつも一緒なんでその後は必ず着地する時は必ず足両手なんですよこれしかないんですねなので例えばこことかだとここシンコペンドッタクラッシュするとこでしょで着地する時はバスはスネアでしょ ずーっと一緒なんですで一番最後に着地するときはこれこれと一緒なのでなので全然そんな難しくないです慣れてしまえばね。でまずはドッタンドトタンでこういう時はこのダウンアップはまあ入れれるとこだけ入れればいいので全部ここ外しちゃってもいいです。なのでドッタンド足両手。 これ踏切ね踏切の時にここここのスニアの時にハイハット入れる人いますけどすごく焦った感じなんだよで。 ゆったたりでしょう余裕が出た感じだから上手い人の感じがするのでシンコペーションするところの手前のスネアはハイハートなくていいですなのでこうやってけるようにしておきましょうそしたらこれの位置がこのねジャンプする時これよくやるんですがこの形で覚えましょう。 これは途中で明日にも出てくるあの明日もとかでも出てくるしもう本当にハイウエスターとかも焼酎出てくるしとにかくいろんなところで使えます。でここは同じでしょここは一緒でしょ。で着地した時に最後の着地だけこの両手になるそれ以外はもういっぺんジャンプしなきゃいけないから。 この ド, ドタ ド, ドタが2個で1小節だからな、まあ、数数えながらやるとかして見失わないようにしてくださいでここのバスドラこのジャンプして着地はスネアなのでスネアの手前にバスドラクッションであるだけなのねなのでなくしてもいいですただこれ。 意外とこのみんな待てなくてここにバスドラがある方がタイムがずれにくいんですよなのでこっちの方がむしろ感じ方としてはいいと思いますただこれこういうふうにしたらこのバスドラのそのスニアの手前のバスドラ入れたり入れなかったりすると。<笑> こう自由に暴れてる感じがしてだからあってもなくてもいいだから変えれるのはここを「動音」って僕は呼んでるんですけどここは「タム」にしてもいいのね。<音声> まあ『ハイウェイスター』を歌いながらねリーフ・パープルのやつやったんですけど今みたいにこれ実際原曲がこんなにバリエーション使ってないですがこういう風にバリエーションするとポップスらしくなるね。でこれはもう要は骨格的にはもう、あのー、初心者的にはもうこっちでもいいかなと思うんですけどできたらこっちで覚えてほしいこの方がタイムが速くならないのねみんなここを待ちきれない1泊半伸ばさなきゃいけない待ちきれない。足がが個あった方が そこ入れなななききゃいけないけ方ががリズムがなんか戻ってきやすいので、まあ、やりやすい方でやってもらってこっちかこっちで練習してもらって で, できる人はこのこういうこういういのでこうバリエーション入れていくとで最悪できない人はシンコペーションを無視しましょうシンコペーションは全部無視しても成立するから。えー 僕のねあのねあ同期だけどいろいろ教えてたたくんで東京事変の子とかねあの子はもう本当に学生の頃とかもう全部シンコペーション合わせないのただスネア2音とかもグルーブしてれば全然平気なので彼はそういうこうねりんごちゃんにもドラムマガジン書かれてたけど彼のスネアの2音にやられますスネアがすすごい溜まっててめちゃくちゃゃく音色かっこいいんですねだからすごいこうロックな感じがするシンコペーションをこちょこちょ合わせなくても進行感 要はシンコペーション一緒に飛ぶとこうジャンプ力一体感は増えるけど進行感は減るのね。なのでみんながシンコペーションしてるけど俺はもう進行感重視っていう風に思ったら全部なしでもうまくいくんでただここは合わせてねって言われたところ合わせなきゃいけないんで合わせれるようになっていきましょう。シシシシンンンンココペペーーョョのの場合ここははわせななきゃいけないいけっててうに関しては ここの場所が決まったら手前スネアだしで着地の場所はこうなるし最後の着地はこうなるしだからこれをはめ込んででいくだけですだけすから3つぐらいしかパターンがなくてそのパターンをこうはめ込んで作っていくだけなのでそんなに難しくないので、えー、シンコペーションこの譜面は全部できるようにしてみてください。頑張ってください。